韓国の若者に未来はあるのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。いつの時代も若者の学力低下が問題になっていますが、お隣の韓国では学生の知識不足が笑えないレベルにまで達しているというのです。2021年10月24日付、 朝鮮日報からの引用です韓国企画財政部が初めて全国の児童・生徒1万5788人を対象として実施した経済理解力調査で平均点数が100点満点で53点にとどまった昨年11月に初等学校6年生中学校3年生高校2年生 それぞれ5000人を対象に基礎的な経済知識に関する4択式のテストを実施した結果だ。平均点数は初等学校6年生が 58.09 点、高校2年生が 51.74 点、中学3年生は 49.84 点で50点を下回った。経済理論ではなくインフレ、銀行金利など 日常的な経済生活と密接に関係がある知識を尋ねる内容だったが、半分は正解できなかったことになる。高校2年用の問題は、クレジットカードの使用内訳を示した上で、内容を正しく説明したものを選べという設問だった。カード会社に借金を負ったものだという正解を選んだ生徒は 29% に過ぎなかった。 クレジットカード使用額が借金だということを知っていればわかる問題だが、10人中7人は正しく答えられなかった。高校生を対象とした25問のうち、最も正答率が低かった。企画財政部は、教師の職務研修を行うため、全国15カ所の地域経済教育センターを運営している。しかし、 初等学校教師の 69.3%、中学教師の 53.5% は過去2年間に経済事業のための職務研修を受けていないと答えた。高校教師では 47.3% にとどまった。ペ・ジュンヨン議員は、ソウル・ミョンドンにある地域センターに、インチョン市やキョンギの教師に研修を受けに来るよう言っている。 地域センターを拡充したり、オンライン講義を行ったりするなどして、職務研修を充実させるべきだと指摘した。とのことで、いかがでしょうか。クレジットカードが借金の一種であることは、日本では常識ですよね。韓国は日本以上のカード大国ですから、子供のうちからクレジットカードをはじめとするお金の教育をしっかりと行っていると思いきや、 実情はこのレベルだったんですね。韓国の若者はクレジットカードのことを無限にお金が出てくる内出の子たちとでも思っているんでしょうかこれは決してただ単に学生の成績が悪いというだけの問題ではありません。韓国は世界でトップを競うほどのカード大国であり、18歳以上の人口のうち 90% 以上が クレジットカードを保有しており、国内決済のおよそ 97% がカード決済であると言われています。統計資料によると、日本のクレジットカード保有率は約 85%。数字だけを見ると、日本も韓国もカード保有率にはそれほどの差がないように思えますが、日本ではまだまだ現金決済の方も併用されているため、クレジットカードへの依存度は 韓国の方がずっとと高いと言えるでしょう1999年の通貨危機以降、企業の脱税防止の目的もあり、韓国ではクレジットカードを含めたキャッシュレス決済が政府主導で推し進められてきました。韓国ではクレジットカードによる所得控除制度があり、消費者にとってはカード利用のインセンティブが大きい一方で、企業側は カード決決済済ををを義務付けられれててていいるるなど国を挙げてキャッシュレス決済を推奨している背景が読み取れますクレジットカードは正しく使えば非常に便利なアイテムですが反面一歩間違えれば取り返しのつかない泥沼にはまってしまうリスクをはらんでいますそのわかりやすい例が多重債務問題です韓国ではクレジットカードの利用が過剰になるあまり 死質が収入を大きく上回っている家庭が多く、多重債務からのカード破産というパターンが社会問題化しています。カード破産は若者にも広がっており、利用の手軽さから毎日のようにカードを使いすぎてしまい、気づけば多重債務でニッチもサッチもいかなくなっているというケースも決して珍しくありません。一回あたりの利用金額は小さくても、一日に 何度も使えばまとまった金額となり、支払いを先延ばしにするほど利息もどんどん膨らんでいきます。リボ払いなどで何度かやりくりしているうちはまだしも、借金を返すために別の借金を重ねるということになるといよいよ地獄となり、行くつく先は自己破産しかありません。さらに政府はコロナ収束後、本格的な金利の引き上げを計画しており、 仮に利上げが実現すれば、債務者の返済負担はますます増大することになります。ただでさえ、毎月の返済で必死なのに、その上利上げが行われれば、破産件数はこれまで以上に増えるでしょう。カード破産の増加は、カード会社にとっても大きな痛手となります。債務者が破産してしまえば、当然、返済金額はそのまま焦げ付くことになり、 カード会社側の不良債権として残ります。つまり、利用者のカード返済滞納が長期化すれば、カード会社から見た収益も増えますが、破産した途端に全て赤字に変わってしまうというジレンマがあるのです。韓国でここまでカード破産が常態化している背景には、教育の問題があります。冒頭の引用記事にもあるように、 クレジットカードの本来の意味さえきちんと理解していない学生が多く、このことがカード破産の本質的な原因になっているとも言えます。親世代が普通に使っているから、学校で教えてくれなかったからという理由で安易にクレジットカードを使い始め、便利さに甘えすぎて、いつの間にか破産への一本道を突き進んでいる。そんな悲劇が韓国では あちこれは決して単なる勉強不足とか数字にちょっと弱いという問題ではありません。カード破産の増加でカード会社が連鎖倒産すれば、韓国経済は一つの軸を失い、まともにお金を借りている中小企業にもその余波が及びかねません。カード破産増加の現状を見かねた海外のカード会社が、韓国国内から 次々と撤退するという動きも出ています。そうなれば、韓国国民は海外だけでなく、国内でもまともにカードが使えなくなり、文字通り1円の買い物もできないということになるかもしれません。最悪の状態に陥る前に、今のうちに小学校からお金の教育を徹底して、最低限の知識を広めるのが最善だと思うのですが、余計なお世話でしょうかね。